エンジョイライフのンさんさです今ですね私はタイのパタヤに来ております今回の動画なんですけどもこの後ろにあります私がパタヤで泊まったホテルのご紹介になります名前はですねトラベルラッシュパタヤっていうホテルになりますこのホテルもですねパタヤでは建物自体が新しくて結構店内も綺麗でセカンドロードから奥の方に入ってくるものなんですけどここは結構そんなにうるさくないんでゆっくりできるホテルだなと思ってチョイスしました なのでこれからホテルの方に入って皆さんにどんなホテルなのかっていうところをご紹介したいと思いますじゃそれではホテルの中の方に行ってみたいと思います、えー、それではですねホテルの中に入ってみたいと思っているんですけども1点教えたいなーっていう部分があるんでご紹介したいと思うんですけどもこのトラベルロッチパタヤのホテルの対面ずュルーっと回りますと もうすぐそこにセブンイレブンがあるんですねコンビニが近いっていうのは結構いいですよねちょっと一点これだけのご紹介ですそれではですね入っていきたいと思います、うん、で こ, こレセプションになりますでこちらの方がレセプションの待ち合わせエアですねでそれでちょっと奥の方に 無料でパソコン使えるところがありますねはいで、ここがフロントになりますはいで、こちらはもう室内になっちゃいましてはい、ここ1階のあの客室になりますで、2階の方はこちらの方になりますじゃあ、今年が泊まってるのは520なので520の方に行きたいと思いますはい、ここがいいですね 清潔感ありますね。で、ちょっとまったのは5。25室ですね。はい。下は結構フカフカです。ここですね。ではですね。自分の部屋の方に入ってみたいと思います。上向きの方だったので入ってみたいと思います。 ですね、ルーム警察とこがあったんでここです、ね、しますとちょっとはにりつきましたねはいで中はこんな感じですねはいやってます。で今回もちょっと友人と一緒だったんで整理しましたで今回この奥の方にソファーがあるような ホテルの隣にはコンセント2個ありますねはい隣の方もどうなってるかというと隣もありますねはいでベッドの向かい側はテレビがあってあとは室内の電話機があってこちらの方にもコンセント5個ありますねここに USB がありますはいで、あとは購入箱 外の景色なんですけどここは520号車なんですけどあまり良くないですねここははいでも室内は綺きれいですね日本人にとっては清潔感あるホテルなのでいいと思いますよあとはこの入り口ちょっとにポットがあってあとはコーヒーとかですね無料のはいで冷蔵庫ですね冷蔵庫は こんな感じでこれもウェルカムドリンクでしたでこれは上のここに水がペットボトルのやつ2個あったんで今冷やしてますはい大きさはそんな入んないですねもう、まあ、ちょこっと出かけてお水とかなんかちょっとした食べ物入れるぐらいだったらいいんじゃないかなと思いますはいでえっ、ー、と次にバスルームの方ですね入っていきたいと思いますバスルームはですね トイレもここのウォシュレットではないですね。はい。上にバスターホールがあって、8000名の台ですね。で、ゴミ箱がこっちにあって。こっちにドライヤーがありますね。で、ここには。 このジェールの水の電話に出てみましょうかシャワー先端の図でこんな感じになってますねじゃあ出してみますか、えっと、お、結構強いですよこんな感じで出てます温度加減どうなのかっていうことなんですけどあの、熱っていうほどではないですけど 気持ち熱いかなぐらいな感じです。厚めの風呂入りたいとかって思ってる人だったら、ちょうどいいかと思います、これ。はい。なので、多分不満は出ないですね。まあ、シャワールームはこんな感じです。ではですね、うん、次に、ベッドの方ですね。硬いのか、柔らかいのか、ここも見てみたいと思います。桜ですね。結構反発がある。はい。うん。弾力性が結構あるような感じです。で、こっちは、すごい、ほら。 ふわふわ羽毛布団みたいなふわふわですなので2つあるのいいかもしれないですね柔らかい枕の方がいいっていうやつもありますし固めのやつのが好きですっていうのとこっちの方がいいと思いますこれ2つ種類あるのはグッドだと思いますねで次にこっちのベッドの方ですねベッドは固めですねはいちょっとやってみますか結構ねすごいトランポリンみたいにぷよぷよします、ね 僕はこれ好きですね。あの結構反発があって気持ち固めみたいな、いいかと思います。じゃあですね、このぐらいですかね、お部屋紹介は。はい、こんな感じで、以上になりまーす。えっ、ー、と、朝食の場所です。こんな感じになってます。はーい。けど、今自分が座ってる席から撮ってるんですけど、全体的にこんな感じですね。 このホテルの最上階が飲食するスペースになってて上にはねこうやってプールもありますで、見晴らしがですねこんな感じになってます結構ね見晴らしやっぱり最上階なので綺麗ですねはい消し、うん、いいですねこんな感じになってますはい、ね、こちらの 内容でで、ねはい、ですすねはいこれフライドエッグあったり、こんな感じでソファとか、野菜炒めとか、あとチャーハンとかですね、あります、これコンソメスープですね、はい紹介します一応パンコーナーですね、あとジャムとか、あとはフルーツ関連あって、あとサラダ関連もありました。うん 普通のこれは読むとですねフーツサラダブって書いてありますねはいじゃこんな感じで洋食コーナーはなってますでこちらの方がドリンク関連ですねもありますもうちょっとおさらいですねなかんでこのブレイクやあとレットで、パンカンレンもここで焼けるようになってるみたいですとりあえず洋食関連以上ですはい はい、トラベルロッチパタヤさんの総評なんですけどもまずはじめにですね部屋の方はやっぱ綺麗でしたねはいでも見晴らしはちょっとよくはなかったんですけども建物自体は綺麗だったんでゆっくりと過ごせました、はい、でも1点ちょっと欠点なんですけどシャワールームがドアついてなくて洗面台の方とも繋つながっちゃってるんでシャワー浴びると洗面台側の方のちょっと水浸しにみたいな感じになっちゃうんですよね もう怒りましたそのあの、シャワールームとこのワンフロアになってるんですけどまあ、トイレとかもですねで、その部屋の中にハンガーとかかける。あの 服入れたりする場所あと金庫があったりっていう場所になってたので本当はこれベッド側とかそっちの方にあった方がいいなと思ったんですけどそこにあるのが嫌だなっていう点がありましたあの最後に朝食ですねで朝食はもう最上階ここは最上階8階になってましてプールがあってパタヤビーチも見えますちょっとちっちゃいですけどねでまあそういうのを眺めながら朝ごはん食べれるチャーハンとかコーヒーもありますしでスノーカーとか洋食関連ですねサラダもあったり Thank you. まあ一通りあったのでそこら辺は良かったんじゃないかなと思います朝食は結構良かったですねここは店員さんの対応もすごい良くて良かったと思いますはいそれではトラベルロッジパタヤさんのホテルのご紹介になります最後までご視聴いただきありがとうございましたこれからもですねこの後バンコクの方でホテルを1泊しようと思ってますなのでそのホテルの紹介とグルメ関連ですねの方もまた紹介していこうと思ってますのでタイのねそのホテルとか グルメ関連がちょっと気になっている方はぜひともチャンネル登録していただければ大変嬉しいですそれでは以上ですそれではまたバイバーイ